シートベルトをお締めでしょうかどうぞもう一度お確かめくださいお一人でお住まのお子様のシートベルトも合わせてご確認ください着陸に際しご使用になりました座席の手テーブル歯かきを元の位置にお戻しください足元の電源をご利用のお客様はコードを外しください この先のの先着陸に対し、ま、だのを開けていただきますよう、ご協力をお願いいたします。Ladies and gentlemen, International and are making fine approach Canada. fine we please sure to Tokyo International Airport, Once again, please make、sure、that the easy your stable be I will move the code for the ASEAS seat and for your Please open the window share for l a n d i n g Thank you.